皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月5日、後編です。君たち誰だっけというのは昨日で終わりましたので、今日は、そんな設定ありましたっけを、やっていこうと思います。極点女帝様が気になることを言ってましたね。そなたの中には、かつてナドラガシンと戦った時の種族神の加護があるとかなんとか、これが今回説明する、そんな設定ありましたっけです。 そんな重要な力をいつ授かったのか。それを思い出映写機で復習してみましょう。まずはバージョン 3.5 のムービー、死と再生です。これはバージョン3を象徴するとても重要なムービーなので、覚えている人も多いでしょう。主人公が復活するときに、独身の家具を授かったんでしたね。その力がちゃんと存在していることがわかるのが、この、竜を愛した者たちのムービーです。 龍神ナドラガの力に対抗できたのは、まさに、六神のカゴがあったからというシーンでした。そして、その六神のカゴが、龍神ナドラガとの最終決戦で、最大限に発揮されました。この力があったからこそ、龍神ナドラガを倒すことができたのです。ただし、この力があまりにも強かったために、この一撃で六神のカゴを使い果たしたのではないかと思った人もいたようです。 でも、そんなことはなく、まだまだ強力な力が主人公の中に残されていたというのが、バージョン 5.4 のお話ですね。というわけで、そんな設定ありましたっけに関する解説は終了です。これで心置きなくバージョン 5.4 のストーリーを進めることができますね。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、